さ あ, さあ、作れましたパスタですチクパスタ食べますいただきますこれ、ね、普通のパスタより質が多いんですよ はでもうまい な, なんか全然甘くなくてうん、肉が厳し先生 トマトはたっぷり入れましょうでサラサラ立ちるんでちょっとベジっとしてる感じですね しいえや ワイン飲めませんのでこれで満足ですうんあ喉はあるんですけどすっげり合うから飲み込みやすい うまい名古屋さんと味噌ソースどっちが好きっていうかでもどっちも好きなんであマジでさえって感じです you、cool. 感が美味しいですやっぱサラダとかねハイビールとかああは美味しくなるんですよねいつ<笑>も僕がせり込むですよど今よ 優優ししい、優しい<笑><笑><笑><笑><笑>すみません。<笑>セク うん、うんうんうん ですけどねスズはこのあのスパゲッティですか、うん、すごいスズって食べやすいですあのー、弁当に入ってるようなパサパサのスパゲッティよりもねずっと食べやすいですね どういういいです